皆さんこんにちは愛知県名古屋市で活動しておりますカノンと申します今回この犬山陶芸祭で新曲を発表させていただきます作品のテーマは「熱田神宮にまつわるし天照総御神」「終わらぬ夜を明るく照らし続ける天照総御神の光り輝く様を僕たちの意味で表現したいと思います」タイトルは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 神のあマたの神がここに来た光の子がこの地を発導きたまえ常世の光天地を明かし国を見るその行く末をまバゆく照らす。 しかしエッチローのおみくまはこのあつさくかいはっきりいってる 主は明かりを灯すんだ。清らかなるように何を求めて変わらぬ夜に前側波の丘まで都を彩る。 輝きをくえた I'm sorry. いる場所たくさんのご声援ありがとうございました。